<笑>いいな<笑><笑><音楽><音楽>。みなさん、こんにちは、ゆりこたいがです。どうもー。今日はね、私は参加してるの撮影会のことをちょっと話したいと思います。<音楽> なんか撮影会ご存知の方が多分いろんなルールとか、まあ、どんな内容で撮るとかっていうの分かってるんですけど実際にちょっと事故っていうか「あーこれやっちゃダメですよ」とかのことはねいろいろあるからちょっと紹介したいと思いますあ私はねコスプレイヤーとしてなんか撮影し 参加したりとかゲストとして呼んでもらったりとかもいるからなんか結構楽しいんですよやっぱりなんかちょっとこのレアさんと、えっと、ちゃんと撮影したいとかプロ上手になりたいとかちゃんとバッグがあるところに撮影したいなって、えっと、カメラマンがいたら多分一番楽しめる時間だと思いますあの、楽しい時間だからちょっと楽しくない あの、ま、ことされたらやっぱりレアさんもちょっと不安なえっとところもあるからこれでちょっと皆さんもお勉強になったらいいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。い, ます<笑><笑>いいですね。<笑>いいですね。あ<笑>いいですね。<笑>いいな。<笑> のたのよくあるんですよね。 ね、せっかく下から撮ってるということはあ足が長くに見えるから嬉しいなって思ったら実はパンツが撮りたいまあ例えばパンツ 店, 店パンというのものがあるんですけどまあほとんどはね勝手にローアングルするのはもうダメだからそれを勝手にしちゃはダメですよ。 よろしくお願いしま す, しますえ あ, <笑>えあ、ポーズなんですけどはいあ、こんな感じではいはい、もっとこう落ちてるえ、えっと、<笑>染まらないすみ、ね、ません、はい、あ、いいです、いいです、失礼しますあ、いいですねあ、もっと腰をはいもっとこう、この中やってもらってちょっと待ってあもうちょっといいですかねこうもうちょっとあ、あツ、ツーショットはいいですか はい、失礼します。えっと、ここカメラです。<笑>失礼します。はい、チーズ。ちょっと近すぎるよえ。なんか、日本人かどうか、外国人からどうか、触るのはダメんですよ、本当に。何が考えてんの、本当。そういうことはしちゃダメ、ダメ、ダメって、本当に、なんか、勝手に、なんか、 本当な何のを触ったらほいおいおいおー い, おーい触ったらもう痴漢になりますので犯罪ですリトポーズとかああーじゃあちょっとえっとスカッとちょっと上げていただいて。 もうちょっとちゃん、手をね溶けていただいてあっいいですねじゃあちょっとこう足開いていただいてこう端をね開いていただいてあい い, いいですねいいですねもっともっといけるかな多分もっといけるんだよなあいいっすね足をね開いていただいてこう足をね足開いて 足開うあらあら<笑>あ好きなポーズがあるかわかるんだけどキャラッタトレアさんのことをよく考えてください好きなポーズを例えばこれしてもいいですかいやちょっとって言ったらすぐやめてくれよ ありがとうございまままます。あ<笑>あありりががとととうううごござざいいしししした。た。た。か<笑>さん、ここののの前あの、神宮前のところのレストランでランランでチどなツイー、で見、はいうん、そうなかかった、ね、お家近いんですかおいやそれが言えないん で, うあそあそうそうですよね。<笑>そうですよね。そうで す, よ、ねそうですよね<笑> ちなみに今日は 何, 何, 戦何戦で来たんですかえー、とーあの、毎日は違う線 で, です行、ね<笑>ねうん、ったらなんですか <笑>あっ そ, そ,、ね<笑>うん、そうだ、きょう、はい、撮ったあの写真、LINE、はい、で送ってもすぐ送れるから。ああ、いや、ツイッターと LINE、ツイッターって LINE じゃないんですか<笑>いや僕あの、いつも LINE って呼んでて、<笑>はい、いどうですか 事務 所, 所 の, あ, あ, 所のあの DM をあ LINE で送ればいいですかえんあ、ん LINE、ですか<笑><笑> なんかみんなと仲良くしたい気持ちがあるんですけど仲良くするとナンパ撮影会に来ているの目的は最後ナンパいやこれはキャバ嬢とかではないんですよだからそういうなんかラインがあるんですね完全にその後な何か何が起こるのかは私ちょっと知らないなんですけどやっぱりいろんなパーソナル情報を聞かれるのはまあほとんど誰でもは 女の子としてはちょっとちょっとやだです。ちょっと聞いちゃダメなものです。だから聞かないでほしい。ああ！おいいですね。<笑> 下, ちょっとねはい、下から撮ってますんで。 ぜ ひ, ぜ, ひ ぜ, ひ ぜ, ひぜひ、今、絶対に出演しとったんです。<笑><笑> ですけどまあレイヤーによって、まあ、OK レイヤーとちょっと NG レイヤーともいるんですけど何のために使うとか目的は何のってこのアップされてもどこにアップしてるのかはやっぱりレイヤーさんがそれが不安ですだからどう ア, アップしてもいいですさっきに例えば聞いてみてドアップ NG だったらドアップは NG ですかって利用しちゃダメです とかなんかすごくなりやすいと思う。特には日本はよくあるし経験もあのあったから結局3回ぐらい引っ越ししてでなんかやっぱり嫌なんですよ。どこまで仲良くしたいというの気持ちわかるんだけど行き帰りとかをなんかなんかフォローするまでのはやっぱりダメですよ。完全にダメです。例えば撮影会の打ち合わせはこっちですって言ったら。 ここに来てください私は例えばたまたま見かけたらあのでも持ち合わせはこっちだったらこっちに行ってほしいんです。 ということで今日はこんなア t r をちょっと撮ってみました。えっ、ー、と、痛いのことはね、なんかカメラマンとかカッコスプレイヤーが、えっと、悪いということじゃなくて、全部の中で一部は こんな人とかにもいますよだから多分最近がそういうちょっとイメージが悪くなったりとかもあるからなんかみんな分かってほしいわねなんかすごく大事なことはみんな楽しんでるんですよそこはレアさんも楽しいしカメラさんも楽しいし普通の人でなんかカメラを撮ってる、まあ、写真を撮ってる人の集まりですただみんななんかマナーを守ってほしいんですよ で、1つずつあのちょっと話したいなんですけどまずは n c ポーズえっとですねレアさんは、まあ、基本的にリクエストは全然 OK ですよ逆にしてほしいんですよやっぱり撮りやすいあのアングルとかもあると思うしただまあキャラクターに合わないとちょっとレアさんの気持ちも合わないかもしれないのポーズもあるからそれは先にちょっと確認 しして欲しいんですあとはローアングルえっ、ー、とやっぱり一般人から見るとなんかローアングルしてる方はまっ、あ、すぐ悪いだなあこれ変態だなとか思われる方がい る, いるかもしれないけど実はねあのもう下から通るだったら足が長く見えたりとかまあ、レンズによってエフェクトは全然違うから。 あの全部悪いわけではないただロアンゴルしたらな何の目的にそのロアンゴルされてんのされてんのとかはやっぱりそれは気になっちゃうんですねドアップドアップ NC じゃなくて全然 OK レアさんもいるしもしかしてこの作品のシーンが実はドアップしてるからあのー、なんか悪くに考えてるんじゃなくてただちょっと気持ち なんか不安な気持ちもあるからそれはド ア, アップしてもいいですかって普通に聞かれると嬉しいです。あとはナンパ えー、とですね、なんか仲良くしたいの気持ちはすごく理解してるしこうスペアさんもカメラマンさんと仲良くしたい気持ちがあるから全然その時話したりとかは全然平気なんですけどじゃあどうやってえーっとコミュニケーションすればいいですかっていう方がまあ、多分その撮影会の時だけじゃなくて本当ふだんでも知らない方から急に LINE を教えてくださいとかって聞かれたらやっぱり女の子はちょっと怖いですし さすがに教えられないからじゃどうやってもこのことはもっとあの見てくれるのかなって一番最初はねやっぱりコメントだと思うんですよなんかリプもしやすいんですよ私も全然ツイッターは毎日を見てるからそっちの方がなんか助かるしやっぱり知らない人から急にが DM 来られるのはちょっと良、うん、くないと思います あとはちょっと裏技を教えたいなんですけど自然にインターネットであのちょっと勝手にアップする前「あのアップしてもいいですか?」って聞かれるとあ優しいですねって思われるんですよだからなんかその一緒に確認したりとかそれが大丈夫かどうかをなんか先に聞いてくれると嬉しいですまか、あ、やはまただのアドバイスですね これやったら多分次の撮影会はなんかレアさんがすごく親友してくれると思いますのでぜひ撮影会でやってみてください。皆さん、今日のビデオはどうでしたかぜひ、えー、とコメントしてみてください。あとはいいねして登録ボタンを忘れずにしてくださいね。またね。バイ。チャオ。ローアングル男とナンバー男。 えー、させていただきました中峰すぐるですありがとうございました NG 強要男とドアップ男をさせていただきました西野ゆうきですありがとうございましたストーカー役とおさわり男役を演じました八田部京成ですありがとうございました